残りの曜日はです、ね、木金木金はですねレビストロース、はい、これはねちょっと俺なんだか そ, そ, その疲れ切った顔はちょっと難しいところにいったなと思いましたフランスの構造主義の哲学者、はい、ね、はい、これは全然知らなかった中央公論者が出ておりますけども「はい、月の裏側」というレヴィストロース構造主義フランスの、えーまあ人えー、文化人類学者の方の 川田純三さんという、ま、あこの本の著者でもありますが、本であります。はい。これ月の裏が。で、中身は何かというと、この人、日本に来てるんだね。おうん。何回も何回も。あ、そうなん、はいはい、はい。とにかく皆さん、フランスの偉い学者様だと思ってください。はい。ね。えー、私の大好きな内田達先生なんかがとても勧めてらっしゃる文化人類学者であります。な。で、この方が、日本にやってきて、日本を見て歩いて、 その日本の雑感期。この月の裏側という本。う ん,、うん。面白いんですな。はい、まずはレヴィストロースの紹介でありますが、レヴィストロースは社会科学の巨人でございます。もうついこの間、何年か前に亡くなられたんですが、すごい長寿の方であります。で、世界をマルクス主義視点で眺めようとする、まあヨーロッパ。ああその知性、えー、ヨーロッパの人たちに対して、そういう見方間違っておりますよ、と。 もっと世界は構造的に全体を見なきゃダメですよと反論。で、えー、ま、マルクスは宗教をアヘンだと切り捨てたんでありますけども、そのマルクス主義に対して、えー、その宗教を見てアヘンだというあんたこそ、アヘンだって言っちゃったというね。未開社会を野蛮、原始的というマルクスに対して、えー、レヴィストロースは、ああ、その野蛮、 うんとか、未開とかっていう呼び方で呼ぶあなたが未開なんだっていう。うん、こういう反論をした人で。このあたりから世界的にマルクス主義がグラグラグラっと来たというね、はいえー。まあ、やっぱ地の巨人ですな。えーえー、彼は欧州的地、えー、今ヨーロッパ的な物事の考え方がいかに世界をダメにしているか。それを問い続けた人で。 この人はアマゾンのね、小さなジャングルの中で生きる部族なんか見て、すごいあんたたちはって褒めるっていう。うん。第三世界。あの、いわゆる、えー、なんだっけ、発展途上国とか、はい、えれから未開社会とかって、えー、ヨーロッパの人たちが呼び捨てにしてる世界に対して違うんだ。彼らには野生の思考があるんだ。野生という考え方、生き方、考え方があるんだと、 主張したという人なんですが、ねはい、この人が本当に驚いたんですが、1977年から1988年、えー、約10年ですか。5回も日本に来てんです。で、日本を楽しんでる、はい。で、日本に招かれるたんびに、楽しみながら人類学者として、日本を眺めまして、その印象を講演会等々で語っているという。ね ええー、本当にびっくりしましたが、この偉大なる20世紀後半のせ、えー、世界をリードした知性の持ち主。この方がですね、もうはっきり結論から先に言っちゃうと、もう日本が大好きになっちゃうんですね。日本のどの辺を気になるだろう。はい。なしてか日本がやったら、それも1970年代から80年代ですから、まあ、ある意味でまだまだ日本は成熟してなかった。はい。それが大好きになっちゃうんですな うん、えー、えー、で、川田純三さんという、まあ、この本の著者でもありますが、文化人類学者として優れた力量の日本人の方、ええー、その方が、あのー、レヴィストロスの日本論に対して、ちょっと不正確な点も、いくつかしてし、指摘してらっしゃいますから、うん、やっぱ、すごい正直。だからあんまりこう、持ち上げたりなんかしてないんですな。はい。はい。でも、 レヴィストロースっていう人は、ちょっとトンチン感で考え違いもあるんだけど、はいえー、レヴィストロースはまずこの辺境の国、日本。これを戦死時代の縄文の土器の優秀さに圧倒されてこの国の古代を絶賛しています。はい、縄文時代ってのが、いかにすごいかっていうのは、この人びっくりしてるんですな、うんあ。ジャパネシアに住むジャパネシアン、えー、日本人という、 それはもうやっぱ文明人であると。で、火炎土器という土器を見、うん、見せてもらって、驚いてる。はいうん、何に驚いたと思うこれかなこれ面白いね。ちょっと哲也さんに通じるところがあ。そうそうそう。ね、俺も縄文大好きでねだねこの辺なんだな。俺もこの人好きになったのは。はい、非対称右と左が対称じゃないんですな、はい。火炎土器とかっていうのは。それが面白い。それから、植物的造成曲線。こう、うねるでしょう、日本は。ね。 ああそういう 土, 土器の文様が も, うものすごく好きで、やっとヨーロッパでは20世紀アール・ヌーボーでそういう曲線美がやっと理解できるようになった。それを原始時代から日本人は理解できたっていう。これつまんないことだけど、先に言っとこうかな、このレヴィストロースの目の面白さって。これ指摘されてカナの方がびっくりするよ。おトイレ家、手ってどうやって洗うえ てどうやって洗ううん。まずはえ、ちょっと質問の意味がよくわかんないんですけど。え手はどうやってあ、めごめんなさい。時間いっぱいです、えー。まあいいや。じゃあそのあたりちょっと明日、ゆっくり整理して、はぁはぁはい、とにかく、トイレでの手の洗い方。えー、これにデビストロースが感動するというところを明日ご説明しましょう。えー、はい。この次また明日のバレエの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。昨日ちょっとキリの悪いところで終わってしまいましたが、はいえー、20世紀最大の地、ヨーロッパをリードした地といわれます、デビーストロース、日本にやってきまして、日本人のある仕草を見て驚嘆します。なんと、これは日本人が太古からずーっと持っている習慣なんだ、という。それが現代のビル街でも見られることに、 えー、そのレヴィ・ストロースは、ああ、感動するわけでありますが、それがなんと手の洗い方。そこまで言ったんですが、え、え、というね、カナさんの悲鳴で終わってしまいましたが。<笑>いやいつも無意識にやってることなので。だからちゃんと思い出そう。それを見てやっぱ驚くんだから、フランス人の大学者のレヴィ・ストロース先生は、えー。まずはおトイレが終わりました、はい。出てまいります。はい、洗面台、はい、鏡がありますわな。あそこね。うん、はい、その前に立った。はい、はい、どうしますか まま、最近は手を差し伸べただけで水が出てきますので、まうんま、手を差し伸べて水出ます。うんうんうん、右と左を、うん、あの擦って洗います、うんねいに。手の甲も洗います。うんうん、指の間も洗います、うんうん。ちょっと手首の方も洗います。うんまあえー、で、手を洗いは終わり。 いいんでですか、はい、これで今オートマチックで止まりますよね、はい、水がこの放送局はね、はい、お家ではそういう仕掛けはないお家には止まらないおは違いますねじゃあお家はどうしますか用、えー、を足し終わってでまあじゃあ蛇口はいで水が出ます出ます洗います、はいはい、で最後にちょっと水をすくってその蛇口にちょっとかけて、うん、水を止めますえこれがレヴィストロス驚いたって 水をためないのかあ水をためないうん。わかる。意外それ。驚くだろう。ためないの驚く。うん。あのね、世界のどこの人間もね、手を洗うときは水を出しといて、で、溜まったら止めて洗う。お<笑>け<笑><笑>、OK、にしてっていうことです。お、OK、けみたいにして。そうそうそ う, そ う,、うんうんうん。えー そうなんですか日本人は流水で手を洗いたがる。流水です。その方が綺麗になるじゃないですか。だけど、それはアラブなんかに行ったらめちゃくちゃ怒られるよ。もったいないから。はあ、俺たち、流水好きなのよ。流れる水が好きなのよ。流水好き。うん。はい。それをレビストロースは縄文からの癖だっていうの。 ほう。縄文からの豊かな水量に支えられた生活習慣が身について、ビル街に移っても、まだ縄文の癖が抜けてないっていう。うわぁ、そんなこと考えても見たことないです。当たり前のように流水で洗ってますもん。つまり、水に対する発想が、ヨーロッパと全く違うっていう。レビストロースの面白さってそういうところにある。はい。この目って面白いでしょ。はい。 で、この人は、その日本人の流水による手洗いに、縄文からの水に対するこの国の宗教的なことも考えて、神社に行っても、手桶の中で洗えばいいのに、一回ひしですくって、流れる水に従るじゃない。そうですね、うん。な、そういうところがものすごく、そのレビストロースは、その縄文を見たのよ、そこに。ほう。 ええー、まあもちろん、まあ日本人の中にはね、あの、いろんなある方もいられましょうが、とにかくレビストロースのものの見方、考え方、ちょっとついてきてください。日本人の生活、日本の生活の根っこには野生がある。その野生は一体何かそれは縄文である。日本人の中にまだ縄文が生きている。そう感じ取ってしまった。というわけでありますね。はいえー、ちょっと と、あの、川田純正さんというそばにいらっしゃった方は、感じすぎじゃねえかなーって思われるんですけども、はい、でも、それはやっぱり、レヴィストロスの勝手ですからね。そして、えー、博士が一番驚いたのは日本語の不思議さ。西洋社会では一回この三枚おろせも触れましたけども、言葉でも生活でも、主語が出発点になります。はい、そうですよね。えー、日本的思考は求心的。 こういう言い方をレビストロスはしておりますでは食事のマナー例えばあのー、食事のマナーで、えー、そのパリでしめ食事をしている時食事のマナーが間違ったらフランス人はノヌヌヌヌヌヌヌヌヌヌヌヌヌヌムスウって言いながらはい<笑>フランス人はこうしますって説明しますはい<笑>日本人はこの言葉世界が逆になるんですね食事のマナーにしろ何にしろヌンヌンヌンヌンヌフランス人はこうします から英語の発音でもそう。アメリカ人はこうします、うんはい。日本人はこういうものの言い方をしない。日本人だったら言葉遣いはどうなるかというと、日本人はそんなことはしませんっていう。うん、フランス人はフランス人ならこうしますっていう。日本人は日本人ならそんなことはしません。ねはい。うん、レヴィストロース博士はその日本人の求心 そういう考え方を道具にも感じてるんですん。これちょっとね、すごい発想なんですが、中国の残って押すときに切れるんだってな。あーあ、よく言いますね。うんはい、西洋の。日本のは引くときに切るのな。ね、つまり、遠心的と急心的が言葉から道具まで全部一貫してるっていう。 これちょっとやりすぎかもしれませんが、まあ、レビィ・ストロースの考え方。はい、この博士の考え方、なかなか面白いでしょ変な人ですね。面白い。そのあたりをね、来週ずらーっと皆さんにご披露したいと思いますんで、はい。こう、ご期待でございます。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です、えー。文化人類学者ですな、ね。20世紀に巨大な足跡を残しました構造主義。レビィ・ストロース博士。この方が実は日本にしばしば訪れて、 えその日本を文化人類学的に見ていたという。はい。ええー、なんかものすごい昔から日本の不安だったみたいな。なお父さんが浮世絵の収集家で。あ、そうなんですか。うん、で、そのジャポニズムの象徴である、あの、ハンガーを、浮世絵を、勉強部屋に飾っているときが一番幸せで、自分の永遠の夢だったんだって、浮世絵の世界に行くっていうのが。はい。 それがやっぱり老年に達してやっと叶って、だから一種、この日本について興奮があるのね。昨日話しましたね。日本人は逆さ遣いをするっていう。西洋のカンナもノコも押すときに切れるのかだよね。えー、押すときですね。押すときに切れる、はい。ところが日本は包丁もそうだよな。はい、旦那さんそうだろうと思う。引くときに切れる。はい。だから、 かえって危ないんだよな、うん。危ないけど、危ないところに技があると日本人は思う。そのことをもうレヴィストロ ー, ース博士は嬉しい大発見で、うん、あのー、本の中でこう興奮して伝えてるんだけど、よく調べると中国にもあるんだってな。うん、あの、日本と同じように引くときに切るっていう、うん、エリアがあるんだって。だから、日本独自ではないっていう、はい。この辺りはそばについてらっしゃる川田さんという日本の学者さんが、ちょっとやっぱり、 博士、興奮しすぎっていうのを、本人にはおっしゃらず、本の中で、カッコでおっしゃってるんだ。そうですか<笑>。直接は言えなかったんでしょうね。うんぬぬうんうって言われちゃうから。ね。えーえー、続けましょう。で、日本に対するその興奮というのはもう歴史にも及んでおりまして、デビストロース博士は、東洋において日本は中国文明の光を受け、その文明の下で育ったんだと。 なそれはもう間違いないこと。その、文明としての明かりというのを中国、あるいは韓国から受けたことは絶対間違いのないことで。そんなことは別に何にもね、恥ずかしいことでも何でもない。ところがね、レディストローサー博士の驚きが、こっからはね、ゾクッとするんですな。中国、韓国の文明の影響をこれほど受けながら、なぜ、決して中国的ではないのか。 なぜ、韓国的にならなかったのか、うん。はい。これが不思議で仕方がないって。そうですよね。うん。うん、で、日本は明治維新以降、近代化を急ぎます。今度は、欧州の真似をします。そうですよな。はい。向こうからもいっぱい先生呼んで、ヨーロッパの真似をひたすらする。うん、憲法だって、ドイツの憲法の真似をする。ところが、 ヨーロッパのどこの国にも日本は似ていないと。ですよね。はい、考えると面白いね。で、ああ戦後アメリカの影響を受けました。もうほとんどアメリカの属国ですね。アメリカの一州になったと言ってもいいでしょう。基地問題とかの立場から考えるとね。うん。ところが、金さん不思議でしょう。ちっともアメリカに似ていないんですね。 真似はしてるけれども、オリジナルなんですよね。な。うんそこを、レヴィ・ストロース博士 は, は、世界で最も個性的な国だっておっしゃるだ。いろんな国から批判されましたね。真似する、真似するって。でも、真似してるんだけど、似てないんです。う これが日本の重いとこ、面白いとこですこれ。レビストローサ風の興奮わかるでしょはい。ねえー。ちょっと一部読んでみましょうね。明治維新、えー、明治維新の近代化のスローガンは、えー、王政復興、古代への回帰のために欧州の文物を取り入れた。日本の独特の考え方。明治維新とは一体どういう革命かと言いますと、近代化するために王政復興。うん 新しくなるために古く、古さに戻ろうとしたという。はい。そのために欧州の文物を取り入れた。で、えー、その後、後に、もう日本は道を間違えます。アメリカとの、えー、台米戦争を開始してしまいまして、この敵国アメリカによってすべて破壊されます。そして戦後はひたすら憲法も含めて先週お話 し, した。アメリカ化されたい。うん、そう願うわけです。 で、アメリカの一州と呼んでもいいぐらい。だって、今でもそうでしょう国防予算なんて、思いより予算つって、米軍にいてもらってるわけですから。ええ。ところが、アメリカのどの州にも似ていない。中国にも、欧州にも、アメリカにも似ていない。それが日本なのである。はい。ねええ、そして、そのくせ、 中国的なもの、ヨーロッパ的なもの、アメリカ的なものは、きちんと残ってる。うん。福岡の丘っていう字、中国語で最近どうなってるか知ってるえ俺、この間見てひっくり返っちゃった。あれ、丘ってこう、箱書くじゃんはい。そこが空いてる。福岡の丘な。はい。はい、あれ、今、あの、あれよ、中国でバッテン1個。割と簡素化しちゃったってことですかあ、さ、簡素化しすぎるって。へえ。 あ、そんなことになってるんの だ,、うん、だから、丘っていう字に関しては、日本の方が中国より正確に取ってやる。うん、なアメリカだってそうじゃん。サセボバーガーの方がうまいんだよ。サセボバーガーな<笑>ちゃんとアメリカが取ってあるだろ<笑>この辺、日本の面白いところなんでございますね。<笑>うん、さあ、この続きまた明日の話の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、フランスのレヴィストロース博士の月の裏側、ああ、そう見えたのが日本というね、そういう文章をご案内して、えー、おります、はい。でも、やっぱレヴィストロース博士の目で日本を見ると、やっぱり面白いんですね。日本は、えー、中国の真似をした、韓国の真似をした、その次はヨーロッパの真似をした、アメリカの真似をした。ところが、えー、どう見てもちょっとも似てない。はい。そのくせ、 アメリカらしいところはちゃんと残ってる。うんえー、で、レヴィストロース博士は、やがてアメリカがアメリカを忘れたとき、アメリカを教えるのは世界でただ一つ日本であろうと。中国が中国を忘れたとき、中国はこんな国であったと教えてくれる国はおそらく日本だろうと。はいえー、で、えー、博士はこんなことを言っております。日本は人の真似をしたりなんかももちろんするんだけど、でも、 いかなる文明の影響をも拒絶するという部分をいくつか持っている。それがこの国の特徴なんだ。はい。まず、あのー、レビストロサーカー性、版画の不安だから、あの、浮世絵の話を持ってってるわけです。日本の版画は戦病の大胆さが中国の毛筆ええー、そう、圧倒していると、えー。構図の大胆さにおいても中国の人物が山水画を凌駕し、 東海道や富士の風景、美人画など、えー、日本の方が浮世絵が圧倒してると。うん、そうですよね。種類が、だ中国はあの皇帝の絵とかそうなんでしょ日本はほら、歌舞伎やってる俳優さんから下町の美人画から、あの、夕涼みする親子まで、うんうん、ねえ。で この浮世絵は西洋絵画をも圧倒した。これはあの、例のジャポニズムという印象派の人たちが日本の浮世絵に圧倒されるわけであります。はい、何に圧倒されたと思うかな浮世絵の。な、色彩ですかあんだ、鋭い。うん、もう俺もこれ言われて初めて分かったんだけど、あの、木版の版画じゃん、うんはい、浮世絵って。はい だから当たり前だけど浮世絵って色を混ぜないんだよね。ああ。そうだよな。そうか。だから色を濁らさずに、ブルーはブルーでくっきり、うんはっきり出すじゃ ん, ん。で、色を混ぜないっていうのが印象派の人たちの度肝を抜いたんだって。そういうもんなんだね。鮮明の大胆さと色彩が画面の中で全部独立してるんだって。 そうだよな。あ, あの、ゴッホの、なんとかおじさんっていうのも。なんとかおじさんって何でしたっけなんだっけあの、なんか、ひげ生えしたじいさんがこう、椅子に座ってるやつあっちゃう。あーあ、なんとかおじさんって言うんですか、ね、なんとかおじさんだよ。<笑><笑>あれも、色が全部一個一個違うんだよ。そうですね。だろー普通、西洋絵画って、こう、グラデーションでゆっくりあれするじゃん。んそれが、くっきりしてるじゃん。うーんその、色のくっきりさに、 ゴッホなんか逆に圧倒されたっていう。で自画像なんかも後にね、書くんだけど、えー、あのブルーってすっごいじゃん。あれやっぱり、あの浮世絵の富岳百景の後ろ側にあるブルーとよく似てるよねああ。そうか、それを模してるわけですね。で、こっからがレビストロースなんだ。この絵画の影響が、日本料理にも出てるって言うんだよ、この文化人類学者は。絵, え絵画の 絵画の影響が料理にも出てるて日本の料理ってのはもちろん絵画的であるよね、はあ。お皿を小さな額縁にしといて季節を描くわけじゃん。はい。なんかわざわざ串入れて曲げるんだから、うん、いかにも泳いでるっていう風情で。はい、で、もみじば置いたりするわけだろう。う、ね、一枚の絵画だよな、うん。で、その他にも、その、いわゆる、木版画の影響を受けてるてい料理が。 なんだと思う。料理でうん。そういや、そう言えるなって言うんだけど、うん、俺たちには当たり前すぎるから驚かねえから、なんで、レビーストロース先生が驚いてんのかわかんねえんだ。いや、わかんなかったら、旦那の料理見てハッとするよな、考えてみる。あ、まあ、うち飲食店やってますので。飲食店やって。はい。そう言われてみるとそうだよな。色を混ぜないよな。寿司の並べ方。 寿司の並べ方で、はい、マグロとイカを一緒にこう、混ぜ合わせたりしないであろう。<笑>そういうことですか。うん。はあはあ。パッチワークのごとく並べるじゃん。うん。赤は赤、黄色は黄色、白は白。丼にしてもマグロの部分、ね、そうそ う, そうそうそう。そうそ う, そう、ね。日本料理って考えてみたら色混ぜねえや。あ、そう。そうか。解、ね、析料理において素材は混ぜずに盛り付ける。ね。 で、すごいのは、どう混ぜ合わせるかは客の主体に任せるっていう。ほう。卵かけご飯。<笑>これはわかりやすい。ちょっとわかりやすすぎたか。でも、あれ、卵かけご飯ってすごいと思わない レビストロースその辺だよ、驚いたな。そんなところをこの方ご覧になってるんですか。俺多分そうだと思う卵かけご飯。卵かけご飯です。だってそれが本には載ってない、ない。だって卵かけご飯は鉄屋される、うんあるんだねだけどこの人ものすごい、<笑>あの、点々で書いてんだよ。はあはあ、どう混ぜ合わせるか、客の主体に任せるのが日本です。あ、そこまでは書いてらっしゃるんです、ねんはいだ。絶対卵かけご飯だよ。はい。卵かけご飯見たとき、絶対先生驚いたんだよ。<笑> ああ、向こうでそういうのはないか。そうそうそ う, そう。で、驚くべきことに、この、同じものを混ぜないという思想が、すべての文化に及んでいるというのが、デヴィストロース先生。で、卵かけご飯以外に一体日本人は何を混ぜないのか、<笑>これ明日の続きにしてみましょうかりました。この次また明日のマネージャーの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷佳奈です。えー、文化人類学者レビストロース博士の日本気候文でありますけども、その中でその日本の本質みたいなのを見て、博士が驚いたという、その驚いたところを我々は驚きつつ、ね、話題にしているという、三枚に下ろしているという次第でございます。はい、昨日は日本人は絵画でも色を混ぜない。混ぜない。すっきりと、 浮世絵なんかは色を分ける。料理に関しましても、寿司の盛り付け、色を全部分ける。うん、鍋物にしても、ごぼうはごぼう、白滝ね。なんかあの、豆腐、全部きれいに分けて鍋の中にという。はい、ね。というね。はい、そういう、日本独特の、この、色を混ぜないという、驚くべき文化。これがジャポニズムだ、はい。で、レビストロース博士が驚いたのは、 この混ぜ合わせないというのが宗教にも及んでいるって。えこれね、よく驚いたね。今、京都の話出たけど。こう、いい、言ってる意味がわかんないだろう。はい。これはやっぱり世界を見た人と日本しか知らない人の差なんだな。これ、博士が何に驚いてるのかわからないん、ね、で。でも、博士が驚いてるのはこういうことです。日本では、いかなる小さな田舎でも、 その、宗旨は一つです。うん、浄土新宗〇〇派とか、うん、えー、相宗〇〇派とか、これ日本だけなんだって。ええー、えー、え、まあ、そう言われてみるとそうかなとも、思いますわな、うんうんあ。あの、日本は一つの宗派しか宿さない、うん。混ぜ合わせを嫌うという。これにびっくりしてらっしゃる。 はい。そして、それから博士の驚き。日本人は、驚くべきことに、遊びをとても大切にしている。例えば、えー、ヨーロッパではある年齢に達すると、すべて遊びは捨ててしまうのに、えー、日本人は同じ道具で生涯を遊び続ける人がいる。えー、どういうことだそういう存在にレビストロースは、びっくりしている。えー、あのー、例えばあの、 ゴルフでもそうですな、ね。若い頃無、無我夢中でやりますが、ま、ある年齢になりますとね、離脱していきます。はい。ああ。と、別の遊びに行くんですが、えー、レビストローサー博士の驚きは、その遊びっていうことを、日本人が死ぬまで続けることへの驚きですな。へえ。俳句も遊びの一種ですな。ほう。それから、レビストローサー博士が驚いたのは、お茶を飲むという、茶の湯っていうのも、 これも一種の遊びではないか。ね。でもそれを、あの、遊芸、遊ぶ芸として、こう、日本人は芸として高めるんだ。それから、漫画の原点と言われている、えー、飛ば壮上の長獣ギガ。この漫画を描くっていうのも貴族の遊びから出発しているっていう。はい、で、この長獣ギガがアニメの源流になったと思うと、漫画とかアニメの源流になったとすると、その漫画っていうのは、 やっぱりその、大人の遊びから流れ出た遊びなんであるという。え、遊びっていうのと芸術というものを、今度対立させずに、遊芸という、やっぱりこう、洗練された遊びにしているところ。はい。それが日本人のすごいことだ。で、日本人は、完成を目指さない。不完全。 あるいは不完成を美と見るという。あ、そうですかね。あの、京都のお寺さんに行くと、うん、あの、なんかあの、お庭でいいお寺があると、はい、そのお寺の一角が壊れてるんだよね。えあの、こう、石組みがあって、こう、あれはあの、天国へ通じる、あの、橋を表していますとか。で、その橋が途中で途切れてるの。あれ切れてますね。じゃあ、向こうに渡れないという教えですか っ, ったら、いえいえ。いいえ 全部作ってしまうとみっともない。へえー。わかりやすく言うと、こものすごく今、あの、西洋の人に、その意味で人気があるんですよ、実は。日本人気づいてないけど。日光東照宮、日暮らし門。これすごい人気あるの知ってるええこれものすごく人気あるの、西洋人に。は、う、い、ん。完璧に左右対称に見えちゃん。見たことある私、ないですいでもかもう、ね、ないかな、ね、ないな。本当に見えるのよ、左右対称に。うんい 一箇所だけ違うの。ほー。絶対に左右対称に作らないのよ。わざとそうしてるそうそうそう。へー。左右対称っていうのは決して美しくないっていう。ほー。で、どっか一箇所を傷つけてそれを完成という不完全にして美を楽しむという。そういうことが暮らしに浸透してるという。はい。この辺がやっぱり、なんか、 日本の興奮といいますか面白いところだったんでしょうね。はい、えーえー、西洋の地の化身ともいえる文化人類学者、普通、フランスのレビィ・ストロース博士。博士は来日のたんびに知識人のみならず、日本人の様々な職人、労働者たちに出会い、働くという日本人の魂に触れて驚く。この人はね、ものすごいのレビィ・ストロース博士は。例えば、陶芸家、鍛冶屋さん、生地師、生地師わかる 生あの、木でお茶碗とか作る人。ね生地師うん。はい、からあ、漁師さん、杜氏、うん、あの、はい、お酒作る人、板前、織物師。ね、うん。そういう労働者に会って、また驚くん。何に驚くか。全部、それぞれに神様を持ってるっていう。そうだよね。全部神様が違うんだもんな。はい。え、このあたり。 その日本人の宗教観に関しても博士の驚きあります。それはまた明日の続きということで。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香なです。レビストロース文化人類学者の大博士でございますけども、この方が見た日本。えー、昨日はこの人はあの、日本で、えー、の職人さんたちですな、鍛冶屋さんとか寿司屋さんとかに会いながら、その日本で働く日本人の人たちを見て驚く。 それはなぜかというと、それぞれに職業の人たちが、それぞれの神を持っているという。うん、板前さんは包丁に神を見るわけですな。うん、ありますなえ。赤坂に包丁塚。包丁塚ってあるんですよ。えー、うん。ええから、着物を縫う人には、お針子。針一本に神が宿っているっつって、その、針供養ってあるわけですが、はい。ええから、漁師町には別のエベッさんという、 独特の神を持っているわけでありますな。えー、料理、着物、あ、それから、漁師、釣り上げた魚。それは、神との間によって結ばれた関係であり、この、決して経済、お金儲けのための商品とはみなさない。ここに、レビストロースは、えー、資本論では救えない、別個の日本人らしい、労働感があるという。ね。<笑>労働に対する考え方があるという。この辺は、 こう本文に立ち返るとそういうことですなあ日本人はやっぱりこう働く向こう側に神様がいないと落ち着かないんですなうんただ単に儲かりゃいいってもんじゃないというそういうなんか労働感を持っているような気がしますはい、はい、これねこれは私が拾ったネタなんです先生とは違うんですよレビストローんが。が、はい、ただこういうことが西洋の人たちに珍しいのかなと思ってね 今、栃木のですね、小さな居酒屋が英語版のガイドブックに紹介されて、外国人が押し寄せている。居酒屋さんですか居酒屋さん。うんうん。で、それはね、あのー、世界から人が訪れるというこの居酒屋なんですけども、あのね、猿の親子がね、おしぼりとかビール持ってくる居酒屋がある。そんな居酒屋なんですか<笑>私も行ってみたい。ああ、そう。<笑>はい。 ええー、なんか和服の着物着てね。あ、だってあの、猿がお風呂入るところも。それが珍しいのね、見たいって言いますもんね、うん、向こうの方 ね, うね。それ以上にこう評判読んでんのうわ、それ知らなかった。それはもう英語版ガイドブックでもう、えー、大評判読んでて。ええー。それで、機嫌がいい時は、親の方の猿が尺してくれるのよ。ええー、賢い。それをね、一枚写真撮るっていうので、もうずー と粘り続ける外国人がで、もう珍しくて仕方がないって言うんだって。はい。何が珍しいんですかっていうと、猿が労働してるっていう。ま<笑>あそりゃ珍しいですね。あのー、こう、西洋、つまり彼らが住んでいる社会の労働観というのは、うん、資本家と労働者の関係じゃないですか、労働現場というのは。うん、そういう関係なんですよ、だから。 資本家がいて労働者がいるっていう、私益の関係が、なマルクスの言う通り、はい。ところが、猿がお釈するこの居酒屋では、誰が資本家なのか、誰が労働者なのかがよくわからない。うんね、<笑>そのことがね、面白くてた、たまらなくて、老夫婦と猿の母子が、寄り添いながら一軒のジャパニーズレストランを経営しているというのが、 もうおとぎ話のように見えるのよね、はい、俺たちにとって全然おとぎ話じゃないんだけど、はい、でこっから先は勘違いで俺は一人で笑い転げたんだけどこれは知らないと笑えない話なんだ、うん、ええー、えさん脳狂言であ狂言じゃない脳舞台で「はい、高砂サって知ってる 高砂はどこのことを言うのか高砂やこの裏船に砲をあげ て, て。普通結婚式では高砂の席がありますよね。能、はいはいはいはい、の場合はえ、真ん中じゃ ね, ね、高砂うん、高砂って演目があるんだ。あ、演目なんですね、うんうん、高砂という、うん。これはまあ、松林の精霊である、うんうん、沖縄と大名が出てきて、それで若い二人の、 船出を祝ってあげるという、はい、そういう演目なんですけども、うん、この高砂のに出てくる沖縄と大名という白髪の、うん、老夫婦、沖縄と大名は、あのー、宝器を持って、熊手と宝器を持って登場するんですよ。はい、それでその高砂を舞うんですよね、はい。で、これはまあ、いわゆる松の精霊なんだけど、うん この脳狂言を見たレヴィストロースが、もう、腰抜かすのよ。また。日本の伝統である脳のステージで、うき、ん、を持った年寄りが現れて、そこら辺を掃除してるっていう。うそれが芸術になってるって言うんで、レヴィストロースは、なんてすごい国だった、はあ。掃除するっていうのを芸術にしたのは日本人だけだっていう。 向こうで言ったらモップモップ出てくるうそうですです、ね。そうです、そうです。ね、それが、もう国立劇場の、もう一番の演劇として演じられてるっていうので<笑>、で、これはあの、やっぱり最初に言いました通り、その川田純三さんという解説の方が、ちょっと勘違いしてると先生。そうなんです ね, ね。そういう意味じゃないんだけど、ちょっと、あの、それ先生やりすぎって怒ってらっしゃるんですが、でも、やっぱり、 デビ博士の見方は面白いですよね。スピリチュアルな妖精が大きなとうな、年取った老人夫婦で、宝きを持って掃除をし続けるっていうことで、ことほぐ、祝うという、清めるというのは、なんかやっぱ日本人独特ですよね。うんえー、話ちょっと横道にそれましたが、私このあたり面白くてたまらないんでございますな。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奈です、えー。そう見えたのか、日本、レヴィ・ストロース文化人類学のフランスの大博士が日本の印象を書き留めたあ講演録、えー、それが月の裏側という著作に残っておりまして、その中からです。一番最後はですね、えー、同じく文化人類学を研究していらっしゃいます、川田純三さんと、えー、このレヴィ・ストロース博士が対談をなさっております。 はい、これはまた興味深いもうよ読み上げていこうね。こう面白いよ、はいえ。日本の第一印象はどこの国とも違います。例えば自然がその国の印象になることが多いが、日本は全く違う。日本は自然じゃない。人間が印象に残るんです。うそう言われたらそうですな。富士山っていうのはやっぱね、日本の山岳のね、やっぱ美しい山の一つでしょうけども、はい、西洋が買ったのは富士山じゃなくて、富士山を信仰する日本人で、 世界遺産になったわけですからえ、日本ほど人間性について、この人間というものについて豊かな国は世界には見当たらない。レヴィストロース博士はそう日本のことを褒めてくださっております。<笑>博士の見方って も, もう細かくて面白いんだ。皆さんよく聞いてください。こんなところを博士は驚いております。日本人の中には古代や中世から連綿と続く歴史、 あるいは、縄文時代の野生のようなものがきちんと個人の中に、えー、残っているんです。例えば、えー、中世から残った習慣として、えー、趣味で乗馬をやっている人がいるが、私は日本人が馬に乗る姿を見て驚きました。皆さん、右側から乗ってらっしゃる。んそう、そうな、一応、右側から乗るんだよな。右から乗りますうん。お前左から乗った 乗った時、左から乗った。あなたはやっぱりちょっと現代的なのかもしれない。ああ、そうですか。うん、私、大河ドラマで。うん、あ、まあ、全然違いますね。楠木正成の役をやった。とか、はい、それから、あの、孔明が辻で、はい。土佐の、あの、お侍をやった時に、合戦に出ていく時の侍の役だったから。それはちゃんと右から乗るんですね。右から乗る、はあはあ、それから、博士の細かいところ。陶器の世界で、ろくろの回し方が、世界では、 右で蹴るんだって。え、え、え え, え右で蹴るうん。はい。ところが、なんと日本人は、右足で引くんだって、六郎手前に。あ、そうなんだ。うん。六郎って。うん。そういうささやかな仕草とか体遣いが、日本人の場合は、千年単位の時の流れを感じさせる何かからの影響なんだって。古代とか中世とか。 で、その一つの中に洗面所に水を溜めて手を洗う人がほとんどいないという縄文からの流水による洗い方。はいああ。そういうものに、なんかこう、日本人独特の古代からの連続性を博士は感じてしまうというね。うん。うん博士は言います。日本は驚異的に思われるのは、 えー、中国とか朝鮮、次にヨーロッパ、戦後はアメリカ合衆国により大きな影響を受けたが、極めてよく同化してそこから別のものを作り出してしまう。なぜそんなことができるのかそれは古代からのまさに縄文的な文明を器として中国やアメリカを救い取るのである。日本は文明を救い取る文明を持っている。文明から文明を救い取るっていう文明を持っているという。 漢字見てひらがなカタカナ作っちゃうわけですから、うん、すごいですよね、はいで。こういうことは日本人は指して、えー、こう意識していない。しかし、レヴィ・ストロースはその一点を理解しない限り、日本は理解できないと言っているということでありますな。えー、日本っていうのはなんかね、こう、本当にこう、世界の一番、うん、隅っこで、あのー、独特の言語ですよね。中国語とも。 えから、韓国、朝鮮語とも違うわけであります。で、日本の独自性っていうのはね、例えば、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、言葉が全部違うようですが、基本はラテン語なんですよ。ですから、ものすごく変わることはない。うんはい。ところが、日本語って不思議なことに、朝鮮語、いわゆる韓国のハングルーの言葉にも、中国語にも似てない。隣国とこんなに似てない国っていうのは、 世界でやっぱ珍しいというね。はい。しかも、日本人って本当に異国の言葉を話すのが下手ね。ああ。隣国であれほどの中国という大国がありながら、これほど日常、うん、中国語を理解しない、あの人間ってのは珍しいよね。はい。今も日本人は中国語は苦手ですね。そうですね。えー ええからまあ6年間英語を学んで、これほど英語を話せないっていうのは、ちょっと日本のみである。そうかもしれませんね。やっぱなんか独特なんですな、ね。はい。博士は面白いこと言っておりますなもし中国、韓国、あるいはアメリカなどが過去の己の自分というものを求めたい、探したいと思ったならば、日本を訪れるといい。 かつて中国人はいかなる人たちであったかを勉強したい。知りたければ中国人は日本へ行くべきだ。韓国もアメリカもそうした方がいい。なぜならそこには日本人がきちんと覚えてる中国、韓国、アメリカがあるからだ。過去についてこれほど豊かな国を持っている国は日本のほかない。レヴィストロスいいース。いいこと言いますね。いいこと言いますね。でも そう見えたのか、日本というところに、まあ、日本の未来もあるような気がいたします。というわけでお送りしたね、はい、回でございましたけども、来週はまた別の話題でご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週の、<音楽>